中距離戦に自信のある馬娘が集まったこのレース素晴らしい展開になること間違いなしでしょうさあ一番人気の紹介です ウィニングチケットこの評価は少し不満か2番人気はこの子ゴールドシップ三冠馬娘6番東海帝王現在3番人気注目株の馬娘だ火花散らすデッドヒートに期待しましょうゲートイン完了出走の準備が整いました さあゲートが開いたた各馬娘綺麗なスタートを切りましたみんな集中してましたね高レースが期待できそうですマヤのトップガンと5番この2人が競り合っているぞ期待通りの結果を出せるか1番人気ウイニングチケットマヤのトップガン会長に飛ばしていきますゴールドシップ落ち着かない様子 花を奪っていったのはマヤのトップガンさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たちさあ激しい先行争いで前に出たのはマヤのトップガンそしてここで先頭は8番早くも激しい競り合い少し後ろから5番12番4番手内から行く11番東海帝王市場新離れて2番その後ろからスーパークリープその後からウイニングチケットそれを見るように6番東海帝王第1コーナーを抜け向こう上面に入った 順位を振り返っていきま先頭は足らず8番続きました5番その後ろから麻也のトップが4番手には11番東海亭をこの辺りまでで先頭集団を形成しています面白くなってきたんだ 前方は相変わらず8番続いて5番少し離れて11番東海帝王そして内目をつきましてはマヤのトップガン5番手にはスーパークリークそれを見るように2番ウイニングチケット追走1馬身離れて6番東海帝王その内並んで12番外でゴールドシップ後方2番手に10番そして最後方9番間もなく第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます11番東海帝王ここで抜け出したさあよく直線だどのタイミング 番東海帝王変わらない2番手争いは11番東海帝王ゴールドシップ大爆笑だ6番東海帝王ゴールンを駆け抜けたこれは見事な走り1着でゴールしたのは6番東海帝王チームを奮い立たせる見事な走りで第4レースの勝利を手にしました2着にはゴールドシップ3着に入ったのはウイニングチケット